ようやく放送開始たな水原そうね和也君か和也君第1話の予告が和也君と一緒で本当によかったあのもしかして今レムカノモードになってますもちろんじゃあ先にいいかな基本料金プラス指名料プラス次回予告30秒の高速量が発生するからご注意。次回よの課の会は元カノと彼女和也君も色々大変だね